平成28年12月8日、阿蘇市黒川の道の駅阿蘇で災害時の食べ物となる勘弁食と保存食の試食会が開かれました。この試食会は、阿蘇市と民間活力開発機構がレトルト食品や保存食の美味しさを伝え、防災意識の高揚を図ろうと初めて開催したもので、まず佐藤義行阿蘇市長が挨拶しました。 会場には県内外から参加した7社の食品メーカーがブースを設けてお湯や水を注ぐだけで食べられる五目ごはんや保存食に適している缶詰など33種類およそ2000食が用意されました試食会には大勢の市民らが訪れ調理方法などの説明を聞きながら試食していました 缶詰があんなに美味しいとは思わなかった<笑>あの簡単にできて美味しいですよ、災害時とか、あの避難しているときなんかは、いろんな生活、水とか、電気とか、いろんなことが苦渋しますからね、簡単にできて、そして美味しければためになります。 午後からは道の駅並野に会場を移して食品メーカーや阿蘇地区の道の駅関係者らによる意見交換会が開かれ民間活力開発機構からはこれを機会に道の駅で勘弁食、保存食のコーナーを設けるなどして実証実験に取り組んでほしいとアドバイスがありました。道のの駅ナでは、早速レトルトル食食品と保存食の展示コーナーを設けて、 道の駅を訪れるお客さんにアピールしていました。